次ということ で, です、ね、ますますハイテンションでいきたいと思っております、えー、改めまして我々は新座市よりやってまいりました鳳凰の王蘭の花の蘭と書きましてオーランと申します初登場のこのピオニオークでいっぱい踊ってまいりますので応援の方よろしくお願いします さあ、では参りますオーラン、翼を広げて、構え大きな翼をはためかせ、暁の空に舞う、オ ト ー, ー、はい、外の風を背中にそって さあそれでは皆様ただいまやり我々動乱がこのに多くに王子の花を咲 か, かせます。 よし<音声><音声><音声><音声> に歩いていこう朝がつき火の森輝きだ。 共に分かち合いたいことがあります。愛想、勇気と。笑顔があれば。明るい未来は必ずやってくる。劇場決戦。ぜひ<笑>、さあ、オーラ。はい、オーラ。 最高のご賞をいただきました皆様に心より感謝を申し上げます。ありがとうございましたありがとうございま